お電話ありがとうございます、はい。極悪金融お客様相談ダイヤルです、はい。自動音声にてご案内いたします。ご希望の選択肢をプッシュでご入力ください。返済期限の延長をご希望の場合は、1、返済の意思がない方は、2、その他についてのお問い合わせは、3、をプッシュしてください。 さらに高金利の当社紹介を希望の場合は、1、生命保険の加入をご希望される場合は、2、夜逃げを計画されている方は、三、3、続きまして、逃亡先をプッシュお願いします。実家は、1、知人は、2、海外は、3、2、 続きまして、地域、お口をお願いします。北海道、東北は、1、関東、に関西、3、1。続きまして、詳細エリア、お口をお願いします。道南、1、道を、2、東北、3、その他、4、2。最後に、市町村名、お口をお願いします。札幌、 一、小樽。二、江月。三。二。ご入力ありがとうございました。確認いたしますので少々お待ちくださいませ。お客様、お待たせいたしました。なお特別サービスとして統合先までお送りしますので、ご自宅に待機お願いいたします。 生命保険の加入を無料に手を付けさせていただきました。事前にご準備していただく内容をご案内いたします。続きまして、大屋さんが心配されますので、置き手紙をお残しください。足取り追跡されますので、スマートフォンの電源を必ずオフにしてください。最後に、重要なことをお伝えいたします。コンクリートに沈められますので、なるべく水分はお控えください。以上となります。 ご利用ありがとうございましたえっ、うん